今回ご紹介するのはこちらのアキーオからリリースされます AKY-NV-X という新商品なんですがこちらの大きな魅力は何と言っても通常のデジタルミラータイプのドライブレコーダーと同じ感覚で使えるナイトビジョンドライブレコーダーということでご紹介をいたしますでこちら通常の デジタルミラードライブレコーダーと同じように使えるようになったということなんですけれども、どの辺がそうなったのかというのが非常に気になると思いますので、まずそちらをご紹介していきたいと思います。鋭い方はお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですが、ナイトビジョンドライブレコーダーなのにも関わらず、なぜミラー型ドライブレコーダーについてるんだっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うので、まずそこをご紹介していこうと思います。通常はこういったダッシュボードに 取り付ける台座がいいていて通常レビューされる方はこれを使ってダッシュボードに置いてレビューされるっていうことがほとんどだと思うんですけれどもこのドライブレコーダーは 冒頭でもご紹介した通りで、デジタルミラードラレコとしても使えるナイトビジョンドライブレコーダーということで、私はどちらかっていうと、デジタルミラーとしてこう使いたいなっていうふうに思っていましたんで、まあ、今回こういった取り付け方をしています。まあ、もちろんナイトビジョンとして取り付けをしたいという方にとっては、付属の台座を使って、より視界の入るところに取り付けをするのもいいと思うんですけれども、まあ、今回私は、まあ、こういった ディスプレイをつけていたりもするのでなかなかこのナイトビジョンドラレコと一緒にこうまたポンってこう置くっていうのが結構あの難しかったりするケースっていうのもあったりします、まあ、そういった場合私はもうこういった形で取り付けをしていて通常のドラレコと同じような感覚で使うということをしていますでこの配線なんかもこのアキオの製品なんか特にそうなんですけども ここに1本だけこう配線が通ってるだけになっているんですごくすっきりとしておりますかつここにカメラがあるんですけれどもこのカメラ自体もまあ分離式になっているということもあるんで取り付けもすごくしやすいでカメラの位置調整も当然しやすくてさらにバイザーもこう当たらない分離式のメリットというのはとにかくこうバイザーにこう当たらない こちらのドラレコは12インチなんですけれども、大画面なんだけれども、バイザーにも当たらないというのが、この12インチの分離式の大きな特徴になってくるわけなんですけど、こういった使い方ができるし、こういった利便性を使わない手はないと、まあ、思ったということがあります。私の取り付け方を簡単にご紹介しておくと、まあ、私の場合はこんな感じで付けています。でこれは MAXWIN の 台座になっててまして、まあ、これによってかなりがっちりと固定ができます。で、純正のミラーを外して、このマックスインのこの台座を今回使っています。そこにこのアキイオのドラレコをつけていると。でこの両面テープ自体は、もう車両の外側で使うような エアロを固定するようなタイプの 3M のテープが売ってるんでそれで固定してるんですけどもそれでもう十分がっちりと固定できるもう転落する恐れも全くないそのぐらいの固定ができるようになってますんでまあそれによってこういった付け方もできるということをまあご提案できるかなと思います取り付け方は好みがあると思いますんでまあ純正の台座を使って取り付けするのもいいでしょうし 私のようにミラー型として取り付けするのもいいのかと思います。こちらのアキーヨの今回の商品はこういった取り付け方も十分にできるという配線にもなっているということを皆様にお伝えすることができるかと思います。まず一つ目なんですけれども今この画面が2画面開いているわけなんですが今までのナイトビジョンドライブレコーダーはこのユニットに備え付けの カメラのものが多くありました。かつ、後方のカメラが付いていないものもあったりしたわけなんですが、これは2画面で表示されるタイプのドライブレコーダーになっています。こちらが前、でこちらが今リアになるんですけれども、同時で収録ができるようになっています。 で、前と後ろの解像度は 1920×1080p ということでフル HD になっています。こちら今フロント画面なんですが、ナイトビジョンのカメラで収録しておりますが、200万画素のソニー製の超強暗視センサーというものを使っております。でこちらは200万画素でフレームレートが 30fps となっております。視野角はナイトビジョンとして使いやすいように 67度という設定になっております。で、今こちらがリアなんですが、リアも200万画素のフル HD で、こちらは 25fps となっております。視野角はドライブレコーダーとして使えて、さらに後方の視界を考慮して134度となっております。なので、ドライブレコーダーとしても、 十分に使えるだけのカメラが搭載されているというのが、まず一つ目の特徴になっております。二つ目は、すでにお見せしているんですが、タッチパネルでも普通に操作ができるようになっているということになります。今までのナイトビジョンドライブレコーダーは、物理ボタンで操作をしなければならないものが多かったんですけれども、こちらはもう 普通にタッチパネルとして使えて、かつ、こう、分割で、前と後ろ。で、左が前、右が後ろ。さらに、こちら入れ替わることもできる。左が後ろ、右が前と。こういう感じで入れ替わることもできますし、さらに、ミラー型のドライブレコーダーと同じなんですが、こういった形で、自分の見たいところに、こう、アングルを、 合わせることとができるとこの辺がもう格段に進化していて通常のドライブレコーダーと同じパフォーマンスを持っているというところがこのドライブレコーダーの特徴の二つ目になっておりますでさらにこの分割もしっかり考えられておりましてナイトビジョンとして使いたい場合があるわけです昼間は後ろ デジタルミラーとして使うということが想定できると思うんですけれども夜の場合ですと前を映して非常に暗いところなんかですと前を映して走行する場合というのも考えられると思いますさらに前だけだとやはり心もとないということでこのように分割で右ハンドルの車でしたら例えばこちらが 前。で、こちらを後ろに表示すると、すごく使いやすい、見やすくなりますし、左ハンドルの車でしたら、こちらを前、こちらを後ろということにして使うと、すごくナイトビジョンとしても使いやすい、この分割画面になっているかなと思います。 3番目なんですけれども、3番目はデジタルミラードライブレコーダーでもついていない機能なんですが、今このように今点滅しておりますが、BSD 機能が搭載されております。今までのナイトビジョンドライブレコーダーとしては考えられなかった機能なんですけれども、これは今の新車であってもついていない車というものは結構たくさんあります。で、こちらも 機能をご紹介していくんですが、こちらになります。この BSD というのが、ブラインドスポットインフォメーションを設定する項目になります。で、下が音声放送。で、さらに下が BSD モードということで、この BSD モードというものが付いております。これは非常に嬉しい機能かなと僕自身思います。これによって、例えば、 リア視界は先ほど冒頭で申し上げた通りなんですが視野角が134度ありますのでほぼミラー越しで見るとちょうどこの部分がサイドミラーに映るようになっていますでも意外とこのサイドミラーのところって見落とすケースってあったりすると思います特に後方からこう車が来た時に車が来ているんだけれども 車線変更してぶつかりそうになったりするといったケースなんかも考えられると思うんですけれども、このブラインドスポットインフォメーションがあることによって、それを未然に回避してくれるというところがポイントになっております。でもう一つ、ちなみにどういう感じで設定するかと言いますと、こういう感じになります。で、自動構成ということで、ここで、 こんな感じです。非常に簡単なんですけど、はいで、ここに車とか入り込んだ時に音で知らせてくれるとい、まあ、った機能がついています。設定なんですが、BSD 有効かと書いてありますけれども、こちらは全オフ30キロ走行時、50キロ走行時、常時と。 4つの項目で選べるようになっております。さらに BSE モードを見ていただくと、初心者モードと熟練モードと書いてあるんですけれども、初心者モードは追い越し、追い越される時にアラームが鳴りまして、熟練者モードの場合は追い越される時のみアラームが鳴るようになっておりますので、いつも音が鳴らずに実用性の高いブラインドスポットインフォメーションを実現しているということになります。あとはさらにこのように 音声コマンドもいいています例えば、今リアカメラになってるんですけど、フロントカメラ、このように、バックカメラ、フロントカメラ、バックカメラ、まあ、こんな感じで、この音声のコマンドさえしっかりと覚えておけば、音声でも切り替えができるようになっているということで、もう、 通常のデジタルルームミラーの中堅クラスぐらいのシステムがもうついちゃってる。まあそういったナイトビジョンドライブレコーダーになっているというのがまあお分かりいただけたんではないかなと思います。で、最後に昼夜の解像度並びにこちら高圧ケーブル使ってますんで駐車監視の映像をご紹介していきたいと思います。はい、このような形でサムネイル画面も非常に大きくなっておりますし日付 それから時間もしっかりと書かれておりますので非常に分かりやすくまとめられています。こちらが前で、で、こちらがリアと。で、これが写真ということになっております。こちらはナイトビジョンドラリコなので夜の性能がどんなもんなのかっていうことがすごく気になると思うのでそちらをご紹介していきたいと思います。はい。で、今こちら 照明が全くない道路を走っているんですけれども、非常にくっきりとかなり遠くまで見えるのがお分かりいただけるんではないかと思います。もちろん LED のヘッドライトをつけてるんで、その分明るくはなっているんですけれども、通常のドライブレコーダーでここまで先まで見れるようなドライブレコーダーってなかなか実現できない。 さすがに、このナイトビジョンドライブレコーダーということだけあって、このフロント視界はもう断トツに明るくて、極端な話、ライトをつけなくても走行することが可能なぐらい明るくなっているというのが、もう最大のこちらのナイトビジョンドライブレコーダーの特徴になっております。じゃあ、リアカメラはどうなのということなんですが、こちらになります。でリアカメラは、ナイトビジョンシステムが搭載されているカメラではないので、 通常のドライブレコーダーと同じ実力を兼ね備えているカメラと思っていただいていいかと思います。もう全く照明がついてないところなのでもう真っ黒なんですけれども、こちらの画面と前のナイトビジョンドライブレコーダーの画面を見ていただけると一目瞭然なんですけれども、これだけ暗いところを走っていたということにびっくりされた方もいらっしゃるんではないかと思います。そのぐらい後ろは ドライブレコーダーのカメラと暗視性能はほとんど変わらないんですけれどもフロントのカメラのナイトビジョンカメラというのは非常に高い性能を持っているというのがお分かりいただけるのではないかと思います通常の暗視性能どうなのっていうことでご紹介していきたいと思いますこちらが街中での走行中の動画になるんですけれど も, もう街中においても 非常にくっきりで、先まで鮮明に見えるということが、この暗視性能付きのナイトビジョンドライブレコーダーの大きな強みであるとまあいうことになります。これによって、前方の安全性というものがしっかりと確保されながら走行することが可能であるとまあいうことが、こちらのドライブナイトビジョンドライブレコーダーの強みになっています。 じゃあ、後ろがどうだったのかっていうことです。先ほど真っ黒だったんですけれども、どうかということなんですが、もう街中においては、もう通常のドライブレコーダーと大きく性能も変わりませんし、後ろの車のナンバー等の認識ももう十分できるぐらいの性能というものはしっかりと持っています。かつ、この車はスモークガラスなんですけれども、まあ、それでもそこそこ高画質で、 高精細かつ暗いところでもしっかりと動画が収録されているのがお分かりいただけるのではないかなと思います次に日中の動画のご紹介ということで駐車監視機能がこのドライブレコーダーにはついておりますなので駐車監視機能を例にとってお見せしていきたいと思いますこのドライブレコーダーは衝撃を検知した時だけ 収録をするといったものになっております。なので、収録しているときは、そのまま、ここ SOS って書いてあるんですけれども、そのままの収録になります。はい。で、最後に、ちょっと言い忘れちゃったんで、もう一つなんですが、このようにもちろん、バック連動機能というものもしっかりとついているので、ナイトビジョンドライブレコーダーといえども、 このような形で後方をバックするときでもしっかりと後方も確認できるこういった機能もこういった機能がつくことによって格段に進化したと言えるんではないかと思います。はい。ということで今回はこちらの Akio のナイトビジョンドライブレコーダーのご紹介をさせていただきました。特に デジタルルームミラードラレコとして使えると、まあ、いうことがものすごく僕にとってもいい商品だなと思いました。なので、まあ、今回こんな形で私自身もデジタルミラーっぽく今回取り付けをしているんですけれど も, もう全然これで使える。もちろんデジタルミラーのミラーのように使うんではなくてこういった付属品で付いている台座を使って ダッチボードののの上に乗せるといいいうのがまあ通常の使い方かももしれれないんですけれどもまあ私はデジタルミラードライブレコーダーとしてもう使いたいなって思った一つだったんでまあこういった形で今回取り付けをしてご紹介をさせていただきました非常にいい商品になったなと思いますはいこちらの商品の詳細は概要欄の方に貼ってありますのでナイトビジョンドライブレコーダー